七つの大罪暴力の罪ホックスシのヴァンが脱獄した団長団長どこだよねぇ団長ってば返事してくれよメリオダスたちのヴァンとの再会はまだまだ先のようである次回七つの大罪始まりの歌団長